今回は新しいハイスペックパソコンでフォートナイトをします滑舌が悪いのはごめんねはいどうも私状態の悪いと、えー、取扱い説明書しか持っていないどうもカズレーパチです、えー、今回はですねゲーム実況でフォートナイトをやっていきます今回フォートナイトでやることといえばメガシティで人力をやることです人狼ですね今回パソコン買い替えてあのすご く, よくあの環境が良くなったので、まあ、動画撮れるのかなと思います あのー、ね効果中でね、あのー、普通にスイッチよりフレームレートは良かったんですけど今パソコン買ったということでウハウハですウハウハでしてねちょっとお金が手 に, 入手に入ってねウハウハだったちょっと離れた場所に行きましょうか人にあの目線に見つかっちゃうとまずいですよねはいというわけでフォートアウトしていきましょうちょっとですねフォートアウトで私やってるんですけど フォートナイトっていうゲームであの毎日僕あの倒してあるわけなんですけど上手くなった気がしますパソコン界でね、ま、僕の YouTube のどこか ら, から消えちゃったんですよなんかなんか著作権かかるとなんか僕動画消えるようになってましてまあ 一, 一度も消えたことないんですけど、まあ、自分で非公開にしてる動画も何個かあるんですけど、まあ、私今回やっていこうと思いますフォートナイトで、ね、皆さんやることで言えばやっぱり武器あさりですよね武器をあさり以外にすることといえばやっぱり、えー、お金を稼ぐことです えー、今、お金を稼ごうと思っても稼げないんで、あれやばいやばいやばい。外撃ってる落としたよ。撃ってる落としたよ。撃ってる落としたよ。撃ってる落としたよ。およん。は い, い、はい、41が4、42が2、43が3、44が4ですね。掛け算に打ったってあれなんで、あの、ホットナイトやってきましょう。あ、おったおったおったおった。よし、行きましょう。あー、ダメ だ, だ。よっしゃ、倒した。 これであの何人かやっていこうと思います20発持ってるよしこれであの回答です回答デラックスはごめんなさいあの回答きっとですねあのあた関係ない話してた Wi-Fi が飛んで今かくってなってたんですけど皆さんすみませんメガシティってさ最近追加されまして結構なんかあのすごいですよねなんか画質も綺麗だしメガシティが追加されることによって 余計5000ゴールだからこれ以上拾えないあ7あまずいですねこれこれまずいまずいまずいこれさすがまずいってちょっと待ってシールド回復しないとちょっと次の5 0はもう行く気ないんで負けたら私あのれ、ー、負けると皆さんにあトモトトジャパンなるほどと昔コナンのあの純国のナイトミアでトート水族館ってあったんですけど 東ト都ト水族館がですね、最後のになんか、あのー、クロス組めたちによって、あのー、なんだろう、オスプレイで、あのー、銃撃されて、あのー、関連車が潰れるんじゃないですか。あそこで、キュラスが止まれーっていうシーンがあるんですけど、あそこすごく反応しまして、あのー、まあ今、あのー、とんでもない話になってるんですけど、皆さん、今回動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、グッドボタン、えー、スーパーチャットもよろしくお願いします。皆さん、し, しなかったらね、僕の YouTube やめますからね。やめたりしないんですけどね、じゃあ。 面白かったですか面白いですよねじゃあ